HST ラジオ皆様こんにちは。タイトルコールで嫌悪感を覚えるはしたです。毎週もよう配信、HST ラジオ。メインパーソナリティ、私ハくタはしたが、毎回3名のゲストとお電話でお話ししていく番組です。さて、本日配信日ですね。12月28日、あと3日で2017年も終わりです。ということで、 今日は今年一年の思い出などをねまたゲストさんとお話ししていきたいなって思いますということで HST ラジオ本日もスタートですそれでは早速参りましょう1人目は歌い手ルローくんこんにちははいこんにちはこんにちはルローくんと喋るのは TV ライブ以来ですねそうですねはい、うん、結構ね ツイッターとか見たり、あと結構お話いろんな人から聞いてると、君かなり忙しそうな生 活, 生活を送ってるようで。あ, あ最近はありがたいことに結構忙しいですね。<笑>うん、あれかな、やっぱりあの大学生活とかそういったあたりそうですね、大学の方が結構忙しくなってはきました。そっかそっか、じゃあ結構大変、大変で、で今あれかな、まあ大変だけど、充実はしてる感じ そうですねうんさかさかいいねいいねありがとうであのさっきねあのルロー君とお話しするのは TV ライブ以来っていうお話ししたんだけれども今年出たのってあれだけ今年出たのは動画ではあれだけですね動画っていか歌、はい、歌関係そうですね歌のライブもあれだけですねああそうなんだありがとうけど確かエレクトーもちょくちょくやってるんだよね そうですね。エレクトンは習い事の方で。うん。えならエレクトンの方ではな、キラホラ出てるって話は聞いてたけれども。はい。うん。ありがとう。じゃあ、そんなね、ルロー君ね、そうだね、今年一番印象に残っている思い出って何かあるかな今年一番印象に残っている思い出は、うんうん、まあ、やっぱり、 まあ、大学の話になっちゃうんですが、うん、の実習が結構うまくいった時がありまして、うんうん、結構その時に大学の先生から研究室どうかなっておすすめされたのがちょっと嬉しいことではありました。うそうなんだ研究室どうなっていうと そ, うですその先生が持ってる自分の研究室にうん、うん。 なんか来てみないかいっていうお誘いを受けたりとかもあったのでああなるほどでオタも本当に先生の助手として動くみたいなまあ多分結構学会とかやってる先生だとしたらやっぱその、はい、学会ついて行ったりとかあるかもしれないですねああそうなんだいやごめん自分自分の大学そうなんか研究し続けとかそういうのってなくて うん、は, はいはいあのなんかゼミの本当になあ講義でなあゼミがあってそれでゼミの担当の先生となちゅ会わるみたいなそういうのは本当に多いからあで も, でも結構メインはそれみたいですねでもそうなんだそれプラスなんか、うん、なんかそのゼミ終わった後にみたいなの、うん、なんかお茶会じゃないですけど、うん、研究室でちょっとなんかお話するっていうのもあるみたいでああ研究室でちょっとお話 そうですねまた難しい話をいろいろまだわかんないですがうんそうなんだいやーけどいいねあれね自分自分そういったところとつながるあとは あ, あんないけどあの先生先生にゼミ終わったあとにあのえのみに連れて行ってもらったことはあったそうい、ん、う経験はあったうんそっちはそれも結構いいですねうん いやーけど、ウイスキーの水割りがあんまり美味しくなった印象がちょっとあるんだけれども。<笑>うん。うん。ほら、結構、あの、大学教授、これ、教授の方聞いたらすごい怒られそうだけど、大学教授のあたって結構お金持ってるからね、結構おご っ,、ね、って売れたりするんのよね。<笑>なるほどね。うん。ルロ君どうあの、教授、教授の人がなんかあの、おごって売れたりとか、そういうのはなかった今まで経験なかったり。 まあ、今までが結構まあ一般教養みたいな感じのところとまあちょっとした専門的な講義をなんかみんなで一緒にやるっていう状態だったのでちょうど来年からですねちょうどその研究室配属っていうのがなるほどねとなると本当に教授一人の教授と深く変わるっていうのもこれからそうですねなんかクラス担任の人も変わっちゃうので。 本当にまた一から人間関係を作りつつで、うん、次はやっぱ上級生の方と一緒の部屋になるのでその関係もちゃんと作っていかなきゃなっていう感じです先 輩, 先輩との人間関係ね大変ですよね、うん、大変だね<笑>うんいやっていうとなるとやっぱりあの来年の目標っていうのもその実習来年からの方にも得てっていうの のがやっぱり大きいかなまあそうですね多分そっちの方が多分忙しくなっちゃうと思うんですけれど、うん、やっぱちょっとずつ時間を見つけつつ、うんまあ、自分の趣味の方もやっていきたいなとは思ってます、うん、ありがとうございます趣味というとやっぱり歌ってみたそうですね「歌ってみた」を続けたいなと思ってますありがとうございますでじゃあその「歌ってみた」の方のお話に少し移りましょう はいうん、最近し新作出しましたよねそうですねはい、うん、出させていただきました、うん、ちょっと題名が出演しちゃって申し訳ないんですけれどもえーはい、なんだっけえっ、ー、とバックナンバーじゃないとなんだっけえめさんの「ちょうちょ結び」ですね、うん、ああはいはいはいおきありがとうございますなんか今回ね4月からすごい温めてたっていうツイート見たんだけれどもそうですねちょうどこのルロー という名前を使い始めてからなんですが、うんうん、なんかずっと投稿したいなと思っていて、うん、でいろんな人に声をかけてたんですよねなんかオフボーカルを作っていただいたりとかをしていただいててで そ, のそれの始まりがちょうど4月だったんですよね今年の今年の4月そうですね今年の4月から始まりまして、うん いろいろイラストを書いていただいたりとしていたんですがやっぱ自分の撮る時間が取れずあ<笑>まあやっぱ撮るまでは練習しとこうということで、うん、カラオケ行って練習したりとかはしてましたそうなんだでそうあれ穴いろいろ準備整って録音し て, て、ね、出来上がって<笑>、はい、12月はいえっと12月21日に 投稿することができましたおー21って言ったらクリスマスギリギリ前ってところだねギリギリでもないか余裕でもないかうんまあ3日4日前ぐらいに出してます、うん、じゃあもうファンの皆さんルロー君ファンの方結構いらっしゃるからねファンの方々にはちょっと早いクリスマスプレゼントみたいな感じになったのではないかと思うんですけれどもいやもう全然全然<笑>いやいやいや この前の TV ライブの時だって結構いたよ、ルロー君、ルロ ー, うーんのファンで見に来ましたという方、うん、そうですねあの、うん、見に来てくれた方たちも結構、うん、ルローに変えてから出会った人ではあるので、うん、そっかうん。ありがとうございます。 でまあ、本当にね、12月に「蝶々結び」投稿してで、次の新作の予定っていうのは、まだ当たってない状態一応、うんまあ、準備はしていて、来年の本当、年頭の2 月, 2月じゃないや<笑>、えっと、2日か3日ぐらいにあげようかなとは思っています。お年上あじゃあ2月あれ、えっとそうですね、2月か。あ、2月じゃないです。2日です1月の2日3日ぐらいに まあ、あと1週間後ぐらいなんですが。うん。週案後早いね。そしてごめんね。自分、ちょっと頭回ってなくて。いや、まあ、大丈夫です。自分も今間違っちゃったんで、うんうんうん。夜の11時、今撮ってるのが夜の11時なんでね、だいぶお眠の時間なんすよ、うん。なんて思ったりもね、するんですけど。<笑>うん、いやー、やっぱり、どうもね、夜長く起きてられる人、すごいなって思うんだけれども、まあ、それはさておきへ1月の2日3日に投稿と。はい。うん、こちらはどんな暗示の曲で こちらも、まあ、結構バラード寄りの曲で、うん、結構多分知らない人が多いと思うんですが、うん、結構聴いたらあいい曲だなって多分思える曲なので聴、うん、いていただけると嬉しいですありがとうございます流浪君ね本当にあにバラードはバラードすごいうまいからうまいしい心に響くから、ね、とんでもないです、うん なのでぜひね、あの皆様1月2日3日のルロー君の審査にも期待いただいて、で、その前に12月21日投稿の蝶々結び、ぜひぜひお聞きいただければ幸いでございます。ということでお時間やってまいりました。はい、ルロー君、それではあの最後に皆様に一言お願いいたします。これからも、えー、学業も歌も頑張っていきますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ルロー君でした。ありがとうございました。 毎週土曜は HSTTV ハシタ率いる HST プロジェクトによるオールジャンルバラエティーシフクロウ TV にて配信中ぜひご視聴くださいさて2人目ですがおなじみ遠距離コーナー本日お休みでございますいやというのも考えたら意外といなかったんですよね遠距離のお友達ということで今回は札幌改めて来ていただきましょう2人目そのかさんです どうも、園花です。よろしくお願いします。そうす<笑>別の収録で時間取っちゃったんで、サクサクとい、サクサクと行きましょう。うんええ、まずあの、火曜のね、の HSTTV に、園が作った動画、うん、毎週水曜かな、うん。先週だけ火曜だったんですけれども、投稿してるんですけれども、そ,、ね、それにどういうことかのあの、私があの作ったというような、勘違いされるコメントがありまして。<笑> 俺俺だよ俺だよよ、うん、そちらについてもちょっと詳しくあのお話しという音で水曜担当実質、はい、水曜だね。うん、とりあえずあでたまーになんか火曜とか変な曜日に出てくる、うん、そうだね一応どんな感じの番組作ってるかとかそういったところちょっとコメントお願いしますはーいまあ本当に適当に作ってるだけです番組に関してはたまーにまあそういうまあ作業枠 うんまあ、作業してる風景をただ た, もただただ流すやつだったり、まあ、自分の楽曲を紹介する、まあまあ、ミュージックボックスをパ ク, パクったというかちょっとそのアイディアを使いました、まあ、その他のミュージックボックス、かっこ物理だとかあとなんか投稿してる う, ち<笑>うんそれぐらいじゃない うん。うん、そのくらいだよね。なんか新しいのをやるって聞いたけどう。うん。あの話ね、まだ、まだ、あの、企画段階なんだ。はい。じゃあ、ちょっと当分さいという音で。うん、そうね。うん、置いときたいなって思うんですけれども、今年一年の思い出、思い、何かありましたかえー、っと、はしたに言われてバンジーやったことです。<笑>あれ、思い出なってんだ。<笑> あのね変な意味で思い出になってるってかねそれしか思い出せない<笑> な, なぜか分かんないけどなるほどね万事ジね、うん、あね未公開集の裏でこっそりとひっそりとやらされたやつね う, うん、うんうんうん、<笑>まあそんな思い出もありましたねっていうことでもう今回かなりね結構時間を押してるんで、うん、ちょっと別の本当にね別の収録でちょっと時間食っちゃったんだわ <笑>お疲れ、うん。すみません。と<笑>いうことで、うん、早いんだけど、もう来年の抱負、なんかありますか来年の抱負まあ、余裕持って、なんかいろいろできたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いします、とぐらい。余裕を持ってね。<笑>だって、もう今週、パッツパツだったもん。<笑>水曜の編集、やっと、き、昨日できたようなもんだもん。<笑>あー、水曜ってことは。 あ, あ、そっかそっか。今週のね、うん。うーん。ちなみに今日撮ってんの火曜日でーす。うん、イエー。ちなみに僕はあの、模様 と, <笑>模様と金曜作るやつまだやってません。いや、模様はもう今やってんだけれども、こうしてね。うん。うんだと31日に1個上がるんですけど、それもまだ精つけてません。やばい。<笑><笑>大丈夫。うちも31日のやつ、今日やっとエンコートできるかなってところだから。あれ、31日なんかあげんの あのねニコ堂にあげるんですよおじゃあせっかくなんでそちらの方の告知もなんお願いいたしますまあ、え告知するるならえ結構するよ<笑>、うん、まあ、どうぞ<笑>えまず12月28日まあ、私歌う音源、まあ、作ってる身なんですけれども、えっと、その中の一人闇唄く君の誕生日でございますので、まあ、そのお、まあ、動画あげますのでよろしくお願いしますはい。<笑> こんんなもんでいいあ、はいはごめんあの裏でねピンポンパンポンってなんか地下鉄のね<笑>、うん、な そ, うそっちにちょっと意識飛んでた<笑>、うん<笑>うん、ごめん知ってた、うん、まあそんなわけでねなんか遠距離コーナー今回、えー、なくなってしまいました気が付いたら単なる時間調整みたいな話うになっておりましたけれども<笑>、うんうん、全然いいようん、多分ね多分ねそのに関してはこの番組、ね、出ておるとしたらかなり小出しになると思うんで。 ナイトザの皆様もどうぞよろしくお願いいたします。あの彼女ね毎週水曜にあの HSTTV チャンネル上げてくださってますんでよかったら見てね。なんかリクエストでねあのミックス動画やってみないかっていうのは来てたわ。うん、あえマジ？うんマジか頑張る。うんまあそんなことも、ね、そんな話もねあのぜひお伝えいたしますんで音後ねどういった番組なの期待いたしましょう、うん、ということで、えー、2番手はその家さんでした。 はーいじゃのー金曜日はハシタが仕掛ける10の質問毎週ゲストに仕掛ける10の質問10秒以内に出てくる答えは HSTV チャンネルにて配信中さてそれでは3人目今年出演いただくゲストは最後になります3人目は私声でお話しするのは数年ぶりになります えー、元某アイドル、リーさん。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。はい。えー、元ね、あの、F から始まる。 アイドルグルグープにいらっっしゃたあのかなりねあのアイドル畑の方でちょっと私とは<笑>そんなに縁ないかなみたいな世界ではあるっちゃあるんですけれども<笑>、うん、そうあのどこで縁あったかといいますとこの人はあの高校3年生高校三年間同じクラスだったんですよそうだよね3年間一緒だっけそうなんですようん高一もそうだね同じだったで高二う日のも うん、あの初対面の印象が強すぎてみんな言うよね初対面の印象強いって<笑>あん時そんなに強かった俺いやなんかね一番印象残ったのがね、うん、もう人 一, 一倍机が小さく見えるの机が小さくそうなんかみんな机椅子と机ってゆったり座ってるじゃんうん 一人だけすーごい窮屈そうなの足もめっちゃ折りたたんで<笑>いやーまあ確かにちょっと窮屈ではあったね<笑>あれは、うん、そうそれが一番残ってるそれが印象残ってたのかあとはもう喋り方だね独特<笑>どうも<笑>褒めてるよああはいうん<笑> いやー、まさかね、高校3年間同じクラスで、こういった形でまたお話する機会があるとは思いませんでしたわ。いやー、うん、びっくり。びっくり。ほんとにびっくり。しかも、まさか今年最後の人なんて。んんこれはね、まあ、今回の、このラジオ第3回で、ちょうど今日年末だったからっていうのもあるけれども、あとは、まあ、まさか俺見つかるなんて思ってなかったもん。<笑>うん。 あの某動画に出演してね<笑>あの某書記長の名前叫んでたらね<笑>えー、突然この人から連絡が、うん<笑>うん、で連絡がね回りますよ、ね、あして後ろなすごいあの犬が吠えてますけれども、うん、なんでだろうチャ、うんうん、イム鳴ったわけでもなく。 怖いんだけど玄関に向かってひたすら玄関に向かってひたすらえなんかうちの玄関勝手に電気ついたことあってマジ そ, んなのそうなのそううんちょっと怖いな<笑>うんえちなみに今は玄関電気ついたわけではないよねついてないからなおさら怖いよねなるほどねあれだよね俺の声に反応したとかそういうわけじゃないよね いやー全然全然さっきまで横で寝てたのにうん<笑>そうなのか何を感じたのか玄関に向かって吠えてったあらー、うん、活発な犬ですね<笑><笑><笑>、うん、吠えてます吠えてます吠えてるね、うん、まあそんなわけで話はちょっと変わってまあここ3年間同じクラスでその後某 F から始まるアイドルグループにいらっしゃったりーさん<笑>今ってどんなことやってんだろう 今は普通に昼間働いて、うん、で、あとはもう、なんか、好きな時に動画回して、うん、動画上げてって感じかな。なるほどね。アイドルはもう完全にやめたみたいな。<笑>完全にやめたけど、なんかその、イベントごとでちょっと出てほしいって言われた時は、うん。まあ、出てます。なるほどね。イベントをお呼ばれすること、まだ結構あるんだ。 まだ2年ぐらいもう辞めて2年ぐらい経つけど、うん、この間も出てきてへえ結構色…そっかそっかなんだっけ、うん、な, なんか生誕祭とかってフライヤーだったね確かああそうそうそうそうそうそうそ う,、うん、そうだねそっかで今 YouTube やってると YouTube やってますほうほう動画としてはどんな感じのあげてるでしょういやなんかその別にジャンル全く絞ってなくて<笑>、うん、自分のやりたいと思ったことをひたすら一人で楽しくやるっていう、うん、なるほどねなんかあの某 F, <笑> F から始まるアイドル時代のねあの踊ってみたかも最近あげてたよね、はいはいはい、あああれはうん んと一番初期だから5年ぐらい前の違うグループのやつかな あ, あ違うっ、えー、と F じゃん K の方かそうそうそ う, そうよく知ってますね一応一応ねあの今どんなことやってるんだろうっていうのはこっちもちょっと調べてはいたからね<笑>、うん、割と高校時代からそういうのやってるってのは知ってたしよくお知りで、うん、ああそういえばこの前あの K から始まる方はこの前共演しましたね 同じライブ出たっていうか、うん、見ましたよ。まじ見ましたよ。どうも。<笑>うん、いやーま、まさかね、自分自身こんなところにいるとはちょっと昔は思ってませんでしたけれども。うん、もう自分以外みんなアイドルっていうね。<笑>うん、見た見た見た。うん。まあ、そん な, な, あなで、その。 共演したのはもうリーさんの過去いたグループうんうんなんかちょっと不思議なご縁を感じなくもないところではありますけれどもでそちらのアイドルの曲を YouTube で踊ってたとそうですそうです、うん、なんか結構これどうだっけみたいな音とか言ってさエんでたよね<笑>いやもうなんか本当に、うん、一緒にいた子も、うん、一応 年は上だけど後輩で、うんはいはい、グループの中では後輩で、うん、で私が教えた側だったんでんで5年ぶりにちょっと踊ってみようかっていうノリで割と軽いノリだったんだ軽いノリでもうそうだったのねでそのノリで社長さんにちょっと音源使っていいですかって言ったらあもうどうぞどうぞっていう感じで あんなグダグダでもどうぞどうぞって言って出していいよっ て, ってもらったんでお い, いい社長さんじゃないか<笑>うん<笑>、うん、でまあねあのここまで今の活動とかいろいろ聞いてきた絵なんですけれどもそんな中であの、はい、今年2017年もうすぐ終わるという音で今年一番の思い出っていうのはどんなところでしょう、はい、今年一の思い出は私もう22になるんですけど おなえとした、ね、22歳まで引っ越しを、うん、21歳までか。うん、引っ越しを一回もしたことなくて。うん、ほうほう。一回もしたことなかったけど、今年に入って3回引っ越しました。多いね。<笑><笑>ずいぶん多いね。なんか、一個目に入った家が、うん、すごい私の玄関の前だけ電気が消えてて、毎回。で、なんかちょっと、 なんか、後ろを、上から下に何かが落ちたっていう気がしたりとかがしてて、ちょっと某サイトで調べたら、飛び降りが3軒あった、マンションで。あれかな某、お、王から始まるサイトかなああ、そうそうそうそう。うん。それで、やばいと思って、引っ越したのと、で、次の家も、夜寝てたら、カーテンがシャーって開いて、 カーテ ン, レールがガシャンと落ちてみたいな心霊現象やね<笑>っていう感じで引っ越して、うん、今の家かななるほどで今の家も玄関の電気が勝手についたり犬が先みたいに吠えだしたりと<笑>それ部屋じゃなくて君呪われてんじゃないのいや<笑><笑>それはちょっと思ったけどうんねえまあねそん うーん結構ね3件やって3回引っ越しして全部かそうなのいや怖いねじゃ あ, あ, あもう来年の抱負は呪わ れ, 呪われないとかそんな感じだかなさすがに違うかいや来年はちょっとお寺回りしようかな<笑>お寺周り、ね、うんいや本当にお祓いね行ってくる、うんうん じゃないとちょっと来年も何回も引っ越ししなきゃいけなくなっちゃいそう、うんうん、引っ越しね<笑>いやじゃあもう本当に来年はねあの平和に過ごせるように<笑>呪われないようにね<笑>、うん、そうだよねうんあのすご、うん、お寺周りとか、うん、行ってきてくださいって言って ちょっとはありませんが。まあそんなわえで、えー、以上で HST ラジオ第3回配信終了となりまーす。えー、ここでお知らせです。えー、この番組ではリスナーの皆様からのメッセージを大募集しております。ラジオネーム記載の上、番組に関するご意見ご感想や、今週または今後告知する来週のゲスト様へのメッセージ。今週は、ゲストさん。 事前に告知してなかったな気分<笑>、えー。メッセージ、えー、また私発したへのバ、えー、言暴言等どしどしお寄せください。メールは HST ラジオ専用メールアドレス HST コンテンツアットマーク Gmail ドットコム。ダイレクトメールは TwitterHST アンダーバープロジェクトまたはアットマーク GDFF アンダーバーベータ。 この2つのアカウントにて お, お, お待ちしております。皆様、あらのメッセージ、どうしどしお寄せください。そして来年も、土曜日に配信いたします。ご視聴いただいた皆様、運転中の方、どうぞ運転にお気をつけて、今日、雪ひどいですからね、って。 ごめんなさい。配信日はちょっとわかんないんですけれども、はい。これ、撮っての26ですごい暴風で騒いでる日なんで、えー、またお仕事作業されていらっしゃる方、えー、どうぞ頑張ってください。勉強中の方、どうぞ、あのー、いや、ちょっと待って、年末年始勉強やってんのかなって思ったりもするんですけれども、あの、頑張って宿題活用ようね。そんなわけで、3人目のゲストはリーさんでした。今日本当にありがとうございます。ありがとうございます、うん。ありがとうございます。 いやーこれでねまた次喋んの数年後かなこれいやー近々事務所に突撃しに行きます<笑>、うん、ああぜひぜひお押しくださいぼう一応あそこの事務所<笑>事務 所, 所,、ねうん、所属ではないんだけどね俺いや知ってるなんでだろうと思ってうん所属ではないんだけどねまあ半分準所属みたいな感じにはなってますけれども<笑>ファンレターファンレター<笑>あそこに打ったらぼう見ますけどうん<笑> うん、まあそんなわけでね、うん多分近々今度は実際にね、またお会いすることはあるかなって思います。えー、メインパーソナリティー、私、はしたでした。それでは皆様、良いお年をさようなら